スズランの自生地としては日本で最南端とされている阿蘇市並野のスズランが平成29年6月見頃を迎えています。スズランはユリ科の多年草で別名黄ミカ草とも言われ5月中旬から6月上旬にかけて釣り金状の白い可憐な花を咲かせます。阿蘇市並野のスズランは昭和49年5月 標高およそ800メートルの高原に自生しているのを地元の農家の人によって見つけられました。さらにそれから4年前の昭和45年には、阿蘇市一宮町の北外林山でも見つかっており、波野のスズランは熊本県の自然環境保護区に指定されていて、手厚く保護されています。ここにはおよそ5万株のスズランが自生していて現在見頃で、 隣接する草原では、阿蘇の野の花、白い塗装や山帽子なども咲いています。